午後10時の公式インスタグラムが2月13日までに更新。鳥野直樹を演じる佐藤健さんとウオズミゆずりにふん、ふん、する松山健一さんのツーショットを紹介しています。インスタグラムでは、直んゆずきゅんといったワードにハッシュタグをつけて発信。シリーズパート2。控え室で休憩中の二人を、不意に見せる表情が二人それぞれの良さを引き立たせますねというコメントも添えています。フォロワーからは、 このシリーズ大好き。ずっと見ていられる二人。目の保養。二人ともかっこいい。といった声が寄せられています。ドラマは、愛する直樹を亡くした主人公、相馬ユイ、井上さん、命を落とし、幽霊となってユイを見守る直樹に、幽霊となった直樹とコミュニケーションを取れる譲りの三人が織りなす。ファンタジーラブストーリーです。同月17日に第6話が放送されます。大ナンサー編集部。